それでは、えー、新洋服さんをディスコードで拍手でお迎えください。では、えー、新洋服さん、発表をお願いいたします。はいでは、発表させていただきます。お、いいですね。たくさんパチパチ並んで気持ちいいですね。はいでは、実践ストリームリッとフラスクというテーマで、えー、お話をさせていただきます、えー。土曜日の朝から皆さんありがとうございます。ははいいはい。はい。はい えー、今日のお話の前段をちょっと軽くお話すると、実際の仕事でやった話です、えー。AI でいい感じにしてくれとか、再来月にはプロダクターが欲しいなんてこと多分あると思います。実際あったんですけど、皆さんだったらどうしますで、しかもですよ、これがめちゃくちゃ人が使うかもしれない。テレビに出るかもしれない。い, いわゆるなんかエンジニアの人たちってあの僕も含めてあの WBS 法って怖いじゃないですか。例えばね。 そういう時って、皆さんどうしますっていう話をします。僕はどうしたかっていう話をします。はい。で、今日の話のスコープなんですけど、えー、今回のパイコンでもスポンサーをやられております JX 通信社の、えー、ニュース速報アプリ、ニュースダイジェスト。で、期間限定コンテンツとして AI ワクチン接種予測という、えー、とプロダクトを出しました。はい で、えー、それを、えーと、私は実際開発担当したんですけど、えー、実際にストリームリッドとかフラスクを使って、そのフェーズごとにどんどんビルドアップしていくという開発をしていったんですけど、それをいかに Python 使い、Pythonic にやったかという感じの話をします。で、ちなみに言うと、AI ワクチン接種予測はすでにサービスが終わっておりまして、えー、見てもらおうにも、えー、と見る手段がないので、今回は、えー、今回はですよ、この PyCon のためにですね、えー、しょうもない AI サービスを作ってきました。 そのしょうもない AI サービスがサンプルアプリケーションをもとに、そういう感じでやったんだっていうのを、皆さんにもポチポチ触っていただきながら、体感できればと思っております。はい。一応、スコープとしては、なんかその、発表テーブルには、なんかそのウェブ開発者向けっぽいこともいろいろ書いたんですけど、まあ、データサイエンティストの方にも、まあ、楽しめるんじゃないかなと思っております。はい。で、恒例のお前誰よですが、えー、改めまして新岡、新大久しん中川と申します。えー そうですよね、これ初見だと読めないんですよね、新億って ね, 多分ね、はい、はい、あの名前の由来とかあるんですけど、話すと長くなるので省略します。えー、で、先月、9月までは JX 通信社のシニアエンジニアとして働いていたのですが、えー、今月10月から、えー、と某外資コンサルタント企業の開発チーム、エンジニア部門のマネージャーということで、えー、と今、新しい仕事を始めているという状態でございます。 で、今日のお土産なんですけど、まあ、AI サービス、AI プロダクト DX みたいな、あまあ、なんか話すだけでも、なんか俺、何言ってんだろうって気がするんですけど<笑>あの、それらを成功させるために必要な考え方とかスタンスを、なんかその Python 使いとして Pythonic に解決していくみたいな話が前編を通してできればいいかなと思っています。まあ、より具体的にはあの概念実習、いわゆる POC って呼んでるフェーズでストリームリ l トをどう使ったかとか、あとはその POC の後にプロダクトを作るときに、 どうやってやったかという話をしたいと思いますい。今日話さないことなんですけど、10月から、今月から働いている現職の話については、今回、Ask the Speaker とか一切するつもりもないので、関係ないですし、はい、あくまでも今日は、元 JX 通信社のシニアエンジニア、かつ、一個人の Python ニスタという立場でお話をさせていただければと思います。なので、仕事の話とか聞かれても答えないということだけご了承ください。 あとはその JX 通信社さん、あのブースも出ているので、あの中あの中の情報とかは僕に聞くよりも、えー、とぜひブース休みに行ったりですとかしていただいた方がいいんじゃないかなと思います。まああのワクチン接種予測のことで話せることとかはあの答えるんですけど、それ以外の今どうなってるのとか、エンジニア集めてるの、まあ、実際エンジニア集めてるっぽいんですけど、そういった話はぜひあの中の人とブースでコミュニケーションをとっていただくのが一番いいんじゃないかなと思います。はい でまず、えーと、今日前編を通して、えー、と大事にしたいあの価値観の話を軽くすると、えー、2つあります。えー、と深掘りしプロジェクトはアジャイルなやり方で解決していきましょう。データサイエンティストとエンジニアは違う生態系の生き物ですよ。でゆえにチーム、えー、ワークを大切にしましょうと。はい、そういったところで、えー、を、えー、と大切な価値観として話したいと思います。まあ、これだけ、まあ、AI プロジェクトでしている必要なンスとかにもたくさんあると思うんですけど、僕は究極に絞るとこの2つだと思っています。 はいで不確実性と向き合うのないえめ、ー、と AI とか機械学習とか ML とか DX とかってつくとまあ、大体ふわっとしてるじゃないですか言葉の定義もふわっとしてますし、ね、それって不確実性が高いんですよねそういったものこそ、えー、とどういうふうにコミュニケーションを取っていくかというと動くアプリケーションがせいだと思っています。で POC のフェーズとかだとデータサイエンティストだったら j u p y ノートブックとか使うと思うんですけど、僕も実際あのデータサイエンティストのミッションをする時はジュピターノートブック大好きなんで使うんですけど、ノートブックじゃ表現力とかその合意形成に必要なコミュニケーションを取れない時があると思っています。そういった時にはやっぱりアプリケーションを作れる方がいいんじゃないかなっていう風な気はしています。一方で、アプリケーション作れって言われても大変じゃないですか。いきなり綺麗なやつ作るとかね。で、大変なので、 手を抜くところは抜きまくりましょうと。例えば、ドキュメントとかテストって、徐々に感染になるに従って、あのビルドアップしていけばいいよねとか、あのそういうのあると思うんですよ。あと、アプリケーションそのものも、いきなり綺麗なシングルページアプリケーションプラス、なんかクラ a p h q l プラス、なんちゃらみたいなことをしなくてもいいわけじゃないですか。それも、あのフェーズに合わせてビルドアップしていくみたいな感じでいいのかなと思っています。で、これらの考え方は、えっ、ー、と、これ僕は、あの、 アジャイルとか、スカイマスターとかもやってるアジャイルとかめちゃくちゃ大好きなんですけど、まあ、アジャイルマニフェストの究極論で言うと、僕、この2行だけだと思うんですよあの。真ん中に線引いてるんですけど、包括的なドキュメントよりもごくソフトウェアを、計画に従うことよりも変化への対応を、この2つがめちゃくちゃ重要だと思っています。で、えっと、ここではちょっとあの後半でちょっとオチで話すんで、さらっと流すんですけど、エンジニアのデータサイエンティストって、まあ、こういったプロジェクトだとかだと、チームを組んでいろいろやったりとかするんですけど、 えー、スキルマップがそもそも違うと思っています。あスキルマップというのは、まあ、正確に言うので優先度ですね、まあ。同じく Python を書いたりとかする生き物ではあるんですけど、どっちも。生き物ではあるんですが、えーとまあ、これはのあくまでもこの、えー、とベンズは一例で、その今、青枠で囲っているところと赤枠で囲っているところで僕が思っているだけのことであの、これ個人のスキルとかによって違うとは思うんですけど、まあ、ある程度は得意、不得意。 分かれる得意不得で分かれる優先度あと、何を大事にするかっていうのも分かれてくるんじゃないかなと思っています。はい。じゃあ、自分はどうしたかっていう話をすると、えー、シンプルにその場で動くアプリケーションをベースに会話をするために何をしたかっていうところに、えー、と特化しましたといったところと、あとは、その実際にデータサイエンティストとエンジニア、えっ、ー、とですね、これはってもいいか、えっ、ー、と、AI ワクチン接種予測。 のプロジェクトでではまあ、ちょっととチーム体制とか言えないんですけど、えー、実際のところ、メインのデータサイエンティストとメインのサーバーサイドの役割は僕が兼務していたので、えー、と実際そのコミュニケーションの話は発生しなかったんですけど、一方で、片やデータサイエンス向け、方やエンジニア向けの作業をするインターンとか複数人いたので、えー、とその彼らの間でもコミュニケーションは必要でしたと。 ったところでじゃあ、そのコミュニケーションとか、プロダクトコードへの移行こうみたいなやつをスムーズにやるかっていうのは結構重要なポイントでして、えーと、そこで今日何を気遣ったかっていう話もちゃんとできたらなと思っています。はい。で、えー、Python 使いが Pythonic にやるためにはっていうところ、これらのことをやるためにはっていうところで、シンプルに POC は、えー、と Streamlit、えー、POC からホームへの橋渡しは、まあ、普通のウェブ開発ですね、この辺は。 今回、あのちょっとタイトルにフラスクって入れたんですけど、まあ実際フラスクの話はするんですけど、別にこれフラスクじゃないとできないというか、フラスクが一番いいって言いたいわけではなくて、別に何でもいいです。ファスト API だろうが、ジャンゴだろうが、えっ、ー、と、ここは皆さんが好きなフレームワークとか仕事とか、なんかその目の前の状況とかで使っているものの話に置き換えて聞いてもらっても大丈夫かなとは思います。別にフラスク専門の、なんだろう、あのテクニックとかノウハウはあんまり出てこない気がします。はい。 じゃあ実際どうやってやったんじゃっていう話をします。はい。まずは POC の話ですね。えー、で、えー、今回はお題として AI 大谷さん本塁打予測なるしょうもないものを作ってきました。はい。これはですね、説明するよりも触ってもらった方が早いので、ちょっと待ってくださいね。触ってもらった方が早いので、えー、ディスコードのすれに URL を貼ります。はい。で、一応ですね、ちょっと軽く見せるとですね、こんなあ、ちょっと、まあ、コネクションエラーとか出てますけど、コネクションエラーとか出てますが、ちょっと待ってくださいね。えっ、ー、と、今、今回のパイコンの発表用に一応作ってきました。はい。まあ、遊び方としては、まあ、大谷さんがホームラン打てるかどうかみたいなところとかを、 えーとですね、例えばこれ左投げ、球速135キロのスライダーを投げたら、大谷さんって確率的、これ過去のデータとかをもとにやってるんで、あれなんですけど、大谷さんってホームラン打てるのかしらやばい。でも動くかな。あれ嫌な予感がする。やめましょう。<笑>やめましょう。はい。えっ、ー、と。 まあですね、あのホームランを予測するための何かを作っしてくれる AI サービスだと思ってください。はい。10分ですね。はい。えっ、ー、と、はい。発表だけの限定公開です。コネクションエラーですよね。はい。はい。もうデモあるあるだと思います。はい。えっ、ー、と、まあ、動いたとして、ひとまず動かす、ひとまず見せる Web アプリケーションっぽく、えー、仕上げるということで、えっ、ー、と、こっから先は、あ、あすみません。皆さん優しいですね。ありがとうございます。 僕はちょっと胃が痛いですけど、皆さんの優しさに救われてる気がします。はい。で、ひとまず動かすっていうと、まずえっ、ー、とストリームリットはそもそも何かっていうと、コードでちょっと補足すると、ジュピターノートブックとかで書いたようなものとかを、なんかそのいい感じに、えっ、ー、と、今みたいな Web アプリケーションにしてくれるやつで、別にこれ、あの JavaScript とか HTML 書かなくても、Python のコードだけで完結するという非常に便利なものです。はい。 で導入そのものは、ピップインストールでいけます。えー、ストリームリットで、えっ、ー、と、まあ、余裕ある方は皆さん手元でぜひやってみてほしいんですけど、ピップインストール、ストリームリットってやって、ストリームリット貼ろうって打つと、えっ、ー、と、なんかそのデモが立ち上がります。あとはそこにサンプルとかコードとかいっぱい載ってるんで、尺をするだけでも結構動きます。で、見せ方なんですけど、えっ、ー、とあの、今回、あ、今回っていうかあの、前に仕事でやった時にはどうしたかっていうと、 えー、と一と言で言うと、円五六、円五六で、えー、プロクシして、えー、とアプリケーションを見せました、えーとまあ。シチュエーションとしては、僕がストリーム、あのなんかいろいろ検証とか実験しながら、えーと、その結果をストリームリットのアプリケーションとしてまとめて、でえー、とミーティングするときに一時的に円五六で、えー、一時的な URL を発行して、それをチームメンバーに見せて、あら、こうだ、やるっていうフィードバックをもらうという方式を取りました。 ただ、この方式って、一時的とはいえ、URL を、えー、となんか知っている人は誰でも触れる、全世界にさらすことになるので、えー、もちろんセキュリティルール上できないこともあります。そういった時には、えー、と現状では、えー、と2つ手段があって、自前の環境でやるか、自前の環境でやるっていうのは、ストリームリットの正体自体は Python で動くウェブアプリケーションなんで、どっか化するなり、な VM 上で直接環境を作るないりすれば、まあ、なんとかなるでしょう。 はい、で準備した環境で、それであのデプロイしてあげれば、人、ま、はあ、見せることができますと。まあ、であの、見せる範囲とかは、まあ、別になんかそのネットワーク的なあれなり、えー、っとなんか何かしらの認証で絞ればいいでしょうと。あとはその、今回ちょっと使おうと思って使わなかったんですけど、ストリームとクラウドサービスみたいなやつもあったりするので、まあ、それでもいいでしょうと。ただ、これなんか今、今招待性っぽく、かつなんか あ, のあんまよく分からなかったので、今回ちょっと使うのはやめました。ちなみに、ちょっとさっき失敗しちゃったんですけど、 えー、AI 大谷さんは、えーと、こんな感じのフローで動いていました。はい、えー、とクラウドランっていう Google の, あのコンテナーベースのサービスでえっ、ー、とホスティングして、それでリリースするまでをあのまあ h u ーアクションズでやったんですけど、この話はちょっと後ろのスライドであのもうちょっとちゃんと話します。はいで、えー、ストリームリットは結構、Web アプリケーションとしてあげるのは結構楽ちんにできます。えーと 例えば、フォーム部品とかそういうのは、Python の構図数行でいけますし、えーと、なんかその可視化するとかグラフに書くっていうのは、データサイエンティストの人だったらおなじみの m a t プ p l o t l i b とか Plotly とか、そのいわゆるなんかこう Jupyter ノートブック上で普通に使うでしょっていう可視化ライブラリとかフレームワークはそのまま使えます。あとは、あのページ遷移するようなアプリケーションも作れます。まあ例として、さっきのアプリケーションでこのサイドに出ていたばこれなんですけど、これとかはその コードとしてはたったこれだけです。えっと、セレクトボックスも、スライダーバーも、えー、サブミットボタンも1行で、まあ、実質なんか命令業として一1行で終わるぐらいの感じです。はい。で、実際ここまでやるとですね、えっ、ー、と、まあ、あの、アプリケーションとして公開しようが、英語録で公開しようが、まあ、ひとまず社内の人とチームの人に見せることによって、あの、まあ、アプリケーションとして動けば、 あの議論は進みますと。実際、僕のショートでも結構議論は進んで、なんかそのプロジェクトとしては前に進みました。はい。えー、っていうところで、これは結構重要なポイントです。Jupyter ノートブックだけでは、まあ、Jupyter ノートブックでも正確に言うと、なんかそのウィジェット系をなんかこう、なんかうまく作ってあげればできるんですけど、まあストリームリットほど楽にはできないので、あのこの方式は結構有効なんじゃないかなと思います。はい。 でえー、っとここまでは合意形成とかコミュニケーションに必要な話、まあ、いわゆるあり程の言葉で言うと要件定義フェーズみたいな感じだと思うんですけど、要件定義から基本設計開発みたいなあり程な言葉で言うところの、えー、っとフェーズに移るときには、開発者、えーっと、例えばデータサイエンティストがプロトタイプまで作ったとして、エンジニアに引き合いたしますという瞬間は出てくると思います。 そのバトン渡しの時に、えっ、ー、と、やっといた方がいいかなって思うことを一応挙げてみました。まあ、コード分割テストを書くリファクタリングをする、まあ、ウェブ系の開発者をやってる人だったら、まあ、どれも一度は聞いたことある言葉だとは思います。まず、コード分割なんですけど、これ、データサイエンティストの人が聞いたらちょっと意外にたくなる話だと思うんですけど、あの、ある程度ものができて、よっしゃ、プロダクト開発するぞってなったときに、 なじゃあそれを別のエンジニアが書くとなった時にジフターノートブックの乱雑なメモで渡すのって結構あるじゃないですか。いや僕も渡す側ももらう側も両方あるんですけどあの辛いじゃないですかなんとなく。でこれって な, んかそのなぜ辛いかっていうとあのなんかこの汚い子供を渡して大丈夫かしらとかいろいろそういうポイントがあるんですけど えー、とそうならないように、えー、となるべくやっぱり意味ある単位に分けるのは大事かなと思っていますで別にここで OOP で書けとかなんかそういうきれい な, なんかそのデザインパターンに従って書けとは言わないんですけどあの少なくともデータサイエンス系のものってデータの前処理とか入出力モデルまあ学習予測みたいなところと あとはその予測結果に対してどういった振る舞いをするかみたいな、まあ、ややアプリケーション主要寄りな話に、究極論の書いて3つに分かれると思うので、その3つぐらいに分けるのって別に自分でもできるよねっていう気はします。はい。で、えー、それにそこまでできると、そうですね、関数に分けるだけでだいぶ楽ですよね。はい。で、そこまで分けると、テストをかけますと。関数に分ける、モジュールに分けるということは、そこに対するユニットテストが書けるようになるということなので、 えー、ユニットテストに関しては、幸いにも Python って、す、ま、で、あ、に標準モジュールとしてあるのと、あとはそのサードパーティーだと、PyTest は結構あの、いろんなところにドキュメントとかも転がったりとかしていて、かつ、まあ、よく使う人も多いので、えー、やった方がいいのかなと。これ、重要なポイントとしてあの、AI プロジェクト、機械学習 ML プロジェクトって、もちろん紙のペ、まあ、ーパーとしての使用書もあるとは思うんですけど、ものによっては。 えー、っとなんか動くものを正義動くものありきで物事を進むこと結構多いじゃないですかそうなった時ってじゃあその動くものって何が正解なのってなんかその if 文で書いてるロジックとかと違ってあのこの辺まで許容範囲ですみたいなふわっとした感じになると思うのでテストってかなり重要なんですね。 でえー、とこのテストがあるなしだけであの、開発者的にも結構幸せなんじゃないかなと思っています。まあ、あるだけであの壊れてるか壊れてないか分かりますしあの、期待してる振る舞いか分かるっていうのは結構あると思うので、絶対これはやった方がいいことだと思っています。で一応、努力目標としてリファクタリングまでできればいいかなと思っていて、テストがあってコード分割ができるっていうことは、そのより良いコード、より、えーまあ、ここで良いコードっていうのは、 なんかその繰り返しがなくなるとか、あのー、なんかパフォーマンスが良くなるとか、そういった意味でのより良いコードっていうニュアンスなんですけど、まあ、リファクタリングもできるようになってくると思うので、リファクタリングもできるといいでしょうと。で、個人的にはこの辺はできれば、データサイエンティストの人とエンジニアって、あのロールが分かれてるときには、一緒にやる、まあ、ペアプロデもいいしもオブプロデいいですし何でもいいんですけど、一緒にやれるとよりいいんじゃないかなと思います。はい でえー、っと先ほどのプロジェクト AI 大谷さんは、まあ、これまあ、全部自分で作ったんで、あのチームワークも減ったくれもないんですけど、リファクタリングの時点で、あの左側が、えー、っとこちらの左側がストリームリットで、右側がえー、っとまあ、AP あのクラスクので作った API みたいな感じなんですけど、まあ、本来欲しかったもの、まあ、なるべくパッケージ構成とかを一緒にするように、えー、っとリファクタリングしたりとかもしています。はい とといったところで結構、コード分割とテストというバケツリ理理はかなり重要だなっていう話だとは思います。はい。ちょっとすみません。ここまで飛ばしたんで、結構あの、水を飲みます。はい。じゃあ、続きをやりますか。はい。えっと、今18分経過で、あと12分ですね。はい。多分ペース、想定のペース通りなんで終わると思います。はい。 えー、ここまでは、ストリームリットで実験とかを繰り返しながら、POC、いわゆる概念実証フェーズ、やれるかやれないかをうんうん言いながらやって、じゃあこれやれそう、開発しちゃおうぜってなった後の話をしたいと思います。で、今回はちょっとデモとして用意しきれなかったんで、まあ、なんだろう、さっきの POC でやった AI 大谷さんのやつが、その予測モデル部分だけ、まあ、フラスク製のバックエンドのベストフルな API、 普通に動きましたね。あ, ありがとうございます。普通に動くそうなんで、ポチポチしてください。はい。えっと、まあ、普通に、まあ、普通に動くじゃない。えっと、まあ、API とフロントエンドで分かれたとして、じゃあ、こうなるとやっぱり開発フェーズとして結構いろいろ忙しい感じになりますと。で、仮にこういうアーキテクチャで今回やったとしますあ、これはあの GX 通信社の、まあ、ちょっと以前僕が在籍した時に書いてたブログで、あのワクチン接種予測のアーキテクチャ、こんな感じですよという解説で書いたんですけど、 あの今回、まあ、今回のデモアプリもこんなノリだったとしてという前提で話をします。はいフラスクで API 化してから GCP のデプロイ、まあ今回あのフレームワークとか全部 GCP で あ, あのフレームワークていうかそのクラウドのサービスは GCP をすべて使ったんですけど、まあ、えと GCP を使う前提での話、まあ、この3つをしたいと思います。まずその前にクラウドサービスを選ぶときとかにこれよく聞かれるし、よくあのか考える。 考えたりとかもするので、まあ、僕としては、えーとまあ、アーキテクチャ選びの選定の、まあ、雑な基本としてこの3つかなと思っています ス, スケーリングの要件があるかないか、えーまあ、フルマネージメントのサービスでなんかこうアクセトラフィックが急に増えたり、逆に減ったりとかしたときに、えー手、自分であの手作業とかしなくてもやれるないしは、手作業するにしても Git プッシュ一発で CI 回せば終わるみたいなノリ<笑>にしたいかどうかで決まると思います。あとは これ重要で、使いたいライブラリーフレームワークが使えるかどうか。例えば、App Engine みたいな環境って、使えるライブラリーもあれば、使えないライブラリーもあったりします。もちろん、その Python のバージョンとかも、まあ、今 3.9 ですけど、まあ、3.10 にはなってないんで、えーっとまあ、限定されると考えた方が自然でしょうといった時に、えー、これは App Engine 上で動くのか、はたまた動かないので、一旦どっ Docker のイメージにして、それをコンテナベースのサービスで動くべきかみたいな、動かすべきかっていうのは考える必要があると思います。 あとはあの お, お金の話も結構重要であの、オートスケーリングするのはいいんだけど、無駄に何かやりすぎて高くなったとかあるともったいないですし、場合によっては自前で VM とかを確保して、それ上で Kubernetes のクラスターを作った方が安いときもあります。えーとまあ、これはあの VM とかすると、その確約利用割引、まあ、いわゆるリザードインスタンスみたいなところも、えー、使えたりとかもするので、 まあ、そこも結構重要なポイントです。まあ、基本的にこの3つ押さえていれば大丈夫だと思います。まあ、この3つプラス設定あとセキュリティ要件ぐらいですかね。はい。で、じゃあ今回は App Engine を使った場合どうしたか。まあ実際これ AI ワクチン接種予測の時もそうだったんですけど、まあどうしたかっていう話をすると、えー、と僕自身結構これ App Engine を使うのは久々だったんで、Google の公式 の, あのクイックスタートから始めました。 でクイックスタートを結構楽にできるので、あのアップエンジン触ったことないから気になる人、ぜひあのこれやってみるといいんですけど、まあ、あのどれぐらい p y をかけるかにもよると思うんですけど、早い人だったらたぶん1時間ぐらいで終わると思います。はいで、えー、これで一旦できるとですね、あとはこれを自分が作りたいものの収入に合わせて作り変えるなり、じゃあ、ファスト API とか、あのジャンゴとか別のフレームワーク使いたい人はそれに変えるなりすれば、あのいけてしまうので、まず続がすのは結構それでいけると思います。 あと、えっ、ー、と、これはどちらかというと、一気に設計寄りの話なんですよ。さっきなんかそのリファクタリングの話とかもしたと思うんですけど、リファクタリングする理由っていくつかあると思うんですけど、僕の中では、あの、結構重要だなと思ってるのは、その、特にサードパーティーのライブラリーに依存するところ、インポートするところとか、あと環境変数ですね。それをなるべく1箇所、2箇所とか、と極力まとめた方が良いと思っていて、なぜかというと、なんか急に変えるとか、何かをするってなったときに、あの、あっちゃこっちゃに分散してると、なんか、 あれが漏れた、これが漏れたってなりがちじゃないですか。でそういうのがないように、えー、とまとめるというのもこの段階でやった方がいいかなと思います。えー、と今回僕はクリーンアーキテクチャーという考え方をもとになんかやったりとかしてたんですけど、まあ、そういったアプローチは結構、えー、と有効かなと思います。特にですね、Web フレームワークに依存するところは本当に1箇所2箇所にした方がいいと思います。はい、であの突然の高トラフィック対策、まあ、実際アプリケーションができたとして、 えー、とこれが突然ですね、これ実際あやった実話なんですけど、明日テレビに出るから、けど大丈夫みたいなことを何人かにスラックで言われるみたいな、えーな、なんやでみたいな。で、これは、えー、とその実際この AI ワクチン接種予測というプロダクトをやってた時には、あの、まあのま深い話は言えないんですけど、そもそもまあそうなるだろうという想定はあったので、まあ、そう想定のもとアップエンジンとかクラウドラン n とか使うようなアーキテクチャにしたんですけど、えー、効果対策そのものは、えー、と結論から言っちゃうとこんな感じでできちゃいます。えー、とアップエンジンジ の場合アップヤムルってやつを必ず書くんですけど、これでマックスインスタンスとミニインスタンスを、えー、と定義してあげる、はい、感じでやってあげるといいでしょうと。ねえっと、意味合い的にはここに書いてあるプロパティはミニインスタンスは最低限何台インスタンスが、えっと、立ち上がってないといけないので、マックスは、えっと、これ以上になったら消してくださいみたいな設定なんですけど、えっと、これらをやってあげることによって、 な、まあ、なんとかなります、えー、と実際やった感想、実績としては、JX 通信社時代の仕事としては、結、え、論、ー、から言うと、一度もサービスは落としていませんと。まあ、あの正直にすると、小さいエラーとかはあったんですけど、あの本当にまあそれはな ん, かそのなんか致命傷には な, らなるようなやつじゃなくて済みましたと。 でこれに関しては、なんかその、ワクチン接種予測本体は、その GAE とクラウドランで炊て、で、あの、動線としては、まあ、ニュースダイレストはアプリからの動線だったんで、ニュースダイレストの負荷対策とかも、まあ、これはちょっと気になる人の中の人に聞いてほしいんですけど、あの、まあ、そういったところも踏まえて、まあ、うまく安定稼働するようになりましたと。で、ちょっとした自慢として、まあ、これ、僕個人の自慢っていうのは、チームとしての自慢なんですけど、まあ、WBS もニュースゼロも見逃しテレビも、あと他のテレビとかも、まあ、楽に乗り越えられたっていうのは、結構、 こう、えー、いい は, はい。えっ、ー、と、あと5分、えっ、ー、と、も、ま、う、あ、あと小林とおうちぐらいなんで多分終わるでしょう。えー、小林、えっ、ー、と、AI ワクチン接種予測で実際あった話として、えっ、ー、と、OGP、ツイッターにシェアするときのツイッターカードの画像とか、あと、Facebook とか LINE とかでやるときの OGP ですね。はい。 えー、といわゆるそのアイキャッチ画像を動的に作る必要がありますと、例えばワクチン接種予測の時はえっ、ー、は、入れたい入力値に対してあなたは何月ぐらいに受けられますよっていう画像を出す必要がありました。でこれに関しては、Python の回路、えー、SVG というライブラリーでそのやりました。えーとまあ、デザインの元デザインを SVG で起こして、まあ、いわゆるそのあれですね、えー、とベクターで書かれた、えー、とデザインに置くことして、そのデザインを元に あのデザインをも、えー、とに、あとはそのアプリケーションの値から動的に画像を生成するという方式をとって、これに関しては、クラウドランとファスト a p i でそのアプリケーションを作って、えー、と別のサービスとして運用したりしました。これに関しては、後、え、ほ、ー、どブログのリンク貼るので、まあ、このスライドにも出ていますけど、えーと、詳しく聞きたい方はそちらをご覧ください。であと、CI 周りなんですけど、 えー、と僕自身の CI の考え方としては、テストを実行、プッシュのためにテストを実行するとか、その安全性を担保する CI とかはあの結構早めに用意します。一方で、デプロイのタスクはリリースの頻度によっていつ用意するかというのを決めていて、まあ、毎日リリースするとか、えーと、いちいち何回もリリースするだったら絶対あの早めに用意すべき。でも一方で、1ヶ月に1回とか1週間に1回とかだったら、 まあ、なんかそのリリースマネージャーみたいな人がなんか決まってるのであれば、G クラウドコマンドでよくねっていうのもあったりするので、えっと、ここはまあ、あの状況によって、えっと、グラデーションで考えて、なんかこう分けて考えています。ただ、これはあの、サン両論あると思うので、気になる方は、アスクザスピーカーで聞いてください。はい。ちなみに今回、あの、見せているクラウドランのやつは、先ほどもちょっとちらっとお見せしましたが、まあ、g i t h アクションズでこういうフローを用意しています。はい。まあ、こんな感じで書きます。えっと、これはね、ブログに書いて、 けな書いたような気がするし、書いていなかったら、ちょっと後ほど書いて公開します、はい。ということで、あと3分かな。はい。えー、結び、えー、もう一度大事なことなんで、あの二度言います。えー、不可欠なプロジェクトは、アジャイルのやり方で解決しましょう。データサイエンティストとエンジニア違う推定的な生き物なんで、チームワークを大切しましょうという話をもとに、ストリームリットとクラスク、まあ、あとはちょっとしたクラウドの話をしました。えー、大体 AI プロジェクトは4に出るまでこういうフローを組むことが多いと思います。 アイデアが生まれて実験して、ものにして、商品化まで磨くっていうのをプロダクト開発ですね。で、あとは世に出して、世の中のフィードバックが出てきたら、また再び開発して出すと。で、ここってデータサイエンティストが頑張るべきところとエンジニアが頑張るべきところって、フェーズかぶってるんですね。まあ、今はなんかエンジニアだろうがデータサイエンティストだろうが、まあ、今のものの作り方って完全にフェーズでは分かれはしないので。 必ずあのフェーズごとになんかこう交わるところいわゆる寄水域みたいなものが存在するんですけど、えー、まあその寄水域をいかに制するかがこの手のプロジェクトの成功にかかっていると思います。でこれに関してはシェダンとプロセス両方でアジティを高める仕組みをいかに最速で考えて実行していくかっていうのが大事だと思っていてこれは一言で雑に言うと最初は雑でいいから動くもの作って提示しようっていうことになるかなと思います。まあ、ごっちゃごっちゃ書きましたけど えー、さっさと動くものを作ってみせるの一言で集約されると思っております。はい、これはもうまさにあの雑とまでは書いてないですけど、アジャイルマニフェストの考え方そのものですね。はい、でエンジニアとデータサイエンィストの違いっていうのも、これらのコラボレーションをしてアジリティを高めるためには、やっぱり非常によく理解しておくべき話だと思っていて、特にこれ、パイコンだから強く言うんですけど、やっぱりなんかヘイトあると思うんですよ、正直。 エンジニアの人はこういうあの数学分からねえよねとか、データサイエンティストの人は綺麗なこと書けないよねって、それってお互いのロール同士で、なんかその思うところってあると思うんですよ。で、僕は両方のことをやってるんで、正直ないんですけど、あのー、やっぱりそこでハレーション起きてうまくプロジェクトいかないっていう痛い経験個人的にも結構していて、あのー、両者はやっぱり違うものだと、えっと、認識しながら働く。 ねのそこはやっぱりお互い気持ちよく働きたいですし、いいものを出すっていう意味では、ロールが違いど目的は一緒だと思うので、そこはうまくできればいいんじゃないかなと思っております。長々と書きましたが、そういう話です。はい。えー、っと、お絵描き的にもそういう話ですね。はい。ということで、ごちゃごちゃ話しましたが、いい感じにするパイスニックのやり方というのは、サクッと動くものを作ってやっていこうということで、世の中にガンガンデリバリーしていきましょう、いいものを。はい。ということで、 最後になりましたが、えー、と先月まで在籍、えー、した JX 通信社のおかげで、えー、とこれだけいい経験といい感じのことをやらせていただきました。ここで、えー、とお礼と返させていただきたいと思います。4時20分から、えー、タッチさんがいい話をしてくれるらしいので、皆さん聞きに行ってあげてください。あと、ブログも見てあげてください。あのスポンサーブースもお願いします。ということで、私の発表はすみません、ちょっとオーバーしましたが終わります。ご清聴ありがとうございました。 ありがとうございました新大久さんありがとうございました あの時間もちょうどという感じでえとコメントもあのディスコードの方にたくさん来てましてあの分かるみたいなものとか<笑>これ知りたかったやつだみたいなあのコメントもいただいているのであのとてもあの聞いている方にも好評 の, あのセッションだったなというふうに思っております。ありがとうございます。えっと、ご質問などもお受けしたいんですがえともうお時間になっておりますのであのこのトークはあの終了をさせていただきます。でえとこの後ですねあの別途アススクザスピーカーカという 機会がありますので、そちらでご質問がある方とかあのコメントをされたい方、あのご話しいただければと思います。えっとではあの新玉さんのトークを終了します。えっ、ー、と発表ありがとうございました。あの改めて参加者の方はディスコードで発表者に多く大きな拍手をお願いいたします。 ありがとうございました。あの、ディスコードのすれ見てるので、はいあの、なんか質問っぽいやつとかは、あの、時間見て、徐々に返していきます、はい。はい、ありがとうございます。ぜひ、お願いいたします。えー、では、あの、今、あの申し上げた通り、えー、ご質問がある方、また、直接お話ししたい方は、えー、ディスコードの Ask the Speaker のトラックチャンネルに移動してください。えー、Ask the Speaker のトラックは、pyconjp-2、えー、です。 えー、あとは、えー、お知らせになるんですけれども、えー、スポンサーによるスペシャルブースもありますので、えー、こちらもぜひ訪れてみてください。チケットをご購入した上でえで、ー、参加していただいている皆様には、えー、スポンサーブースのスタンプラリーにもご参加いただけます。ご応募いただくと、豪華景品の抽選に参加できるほか、参加賞もご用意しておりますので、えー、ぜひご参加ください。えー、では、改めまして、新奥さんありがとうございました。このトーク終了となります ありがとうございました。はい